トゲは命きゅうりはおいしいからみんなで食べよう」「農家の人が一コ二コすかしているです」「トゲトゲ触らないようにすかしています」